6代目です肌寒い朝になってきましたねどうやらもうほんと秋のようですえ秋なんですが今日のお客さんはですね最初に見積もりに行ったのが確か5月末か6月頭だったと思いますその時にですねあの梅雨明け盆前に畳替えはしたいということで予約という形でしておりましたが、まあ、とりあえずですねあの先に初盆の方を終わらせなきゃいけないのでその後になりますということをお伝えしておりましたであの雨でした 8月ずーっと雨が降りましたそれでですねやっぱり晴れた日がいいということで延期延期となりまして先々週ようやくそのお宅の2間畳いをしました翌週のまた翌週にやる予定だったんですがまた雨が降りましてやっと今日ということになります今日で終わる予定です大変長らくお待たせしましたこんな天気に悩まされる夏は初めてでございますたくさんの方お待たせしてしまいましたので精一杯 やっておりますでも雑にはできませんので一日の枚数が増えるというわけでもないです大変効率が悪い状況となっておりますお盆前に言われたのがあとちょっと残っておりますのでその辺もまたさばかせたりしつつ段取りが空いた日に最近の予約も入れながらやっております今予約をいただいてだいたい2週間は待つことになると思いますよっぽど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 それではこれからもよろしくお願いします6代目でした